こんにちは、洋介ですで今日はアーティストは SNS をやるべきかというお話をしたいと思います初めに言いますと SNS なんってやりたくなければやらなくてもいいと思うし私自身フォロワーも少ないし SNS にそんなに詳しいわけではありませんでも SNS のおかげで助かっていることばっかりでもしも SNS がなかったら今の10分の1のこともできていないと思いますそんなわけで すすごい高いい高レベルのことはお話でできないんですけど今作品作りをしていてそのための SNS をやろうか迷っている方がいらしたら是非参考にしてみてください私が SNS をやっている理由はアーティストとしての自分自身の宣伝のためなんですけどもしも自分はそんな宣伝なんかする必要はないという方もいらっしゃると思います。 それで知り合いとか周りにそんなアートとかに興味のある人がいないしそんな話をする人もいないとか自分の作品を見せる機会もない見せてもそんな喜ばれないみたいな。 それで平気な人はいいんですけどそうじゃない場合は SNS に作品の写真とか上げてると見てくださる方もいるしそういったことが自分がアーティストとしての生きがいになったりする場合もあります何か私もそういう時がありますなんか違うことでどんなに褒められてどんなに愛されてどんなに認められてたとしてもそのアーティストとしての何かを共感したりとかそういうことがないとなんか人生空っぽに思えてきたりします そういうふうに思う人がいらっしゃったら SNS にたまに作品投稿するだけで結構変わってくる場合もあると思いますまずはどんな SNS をやったらいいかということですねまあどれでもいいと思うんですけど私がメインでやっているのはインスタグラム TwitterFacebook アメブロそれからこの YouTube です このインスタグラム TwitterFacebook っていうのは大手の企業とかお店だとかでもやっている SNS だと思いますでここには書いてないんですけどこういうところのパッケージによく Facebook とか Instagram とか Twitter とかのアイコンがついてる時ありますよねあとよく広告なんかにも TwitterFacebookInstagram のアイコンがよくついてるのを見かけますねそれは世界で一番多くの人たちがやっている SNS だからだと思います だからあらゆるタイプの人たちが見てくれる可能性が高くなるというわけですねなので私もこの3つの TwitterFacebookInstagram というのをメインでやっています私はもともと SNS とかすごい面倒くさいって思うタイプでもしもアートが目的じゃなかったら多分やってないと思います私が SNS 始めて始めたのが2009年 7年とか8年ぐらいですかね な, なんかマイスペースっていうのがあってただやってたけど面白くなかったですねで数年後フェイスブック始めたんですけど最初の4年間はほとんどあんまり投稿とかしないし人の投稿もあんまり見てなかったですね でも2012年頃から Facebook に結構投稿を始めたんですけどきっかけがそれまでは毎回イベントとかに来ていただいて私の作品に興味持っていただいた方に名刺とかお渡ししてたんですけどせっかくその時私の作品に興味を持ってくださった方でもちょっと経つと私の作品のことなんて多分忘れちゃうんですよねまあ、忘れない方もいるかもしれないですけどほとんどの人は多分忘れちゃうと思います名刺だって多分なくしちゃうと思います わかんないですけど、でも結果リピーターになってくださる方は少なかったですね。その後、法名帳に住所とか書いてもらって、招待状送るとかもやったんですけど、まあまあ、やらないよりはマシだったけど、いろいろ考えて、なんでまあ、2012年頃ですかね、Facebook に頻繁に投稿しようと決めて、まあ、そのイベント会場の写真とか、 作品の写真とか週に 1,2 回載せるようにしてましたその頃は今みたいにスマホで写真撮ってそのまま SNS に載せるみたいなことはできなくて1回写真撮ったのをデジカメとかで撮ったかもしれないそれをパソコンに線で繋いでそれで写真を保存して それからインターネットでフェイスブック開いてここに投稿してたみたいなめんどくさかったんです結構でも結構ねそれやってたら効果が少しずつ出てきてでその頃ってちょうど日本でもフェイスブック始める方が増えてきてなんか昔の友達とかが友達申請とかしてきてでなんか毎日フェイスブック見るのは結構楽しみになってきてなんか学校行くような感じであみんなの投稿見たりとかで自分でも投稿とか楽しくなってプライベートなこととかも載せたりしてたんですけどまあすぐに飽きた。 だったんですけどなんかその頃楽しくなってきてこんな感じで作品とかの写真も載せたりとか結構頻繁に週に1回か2回は投 稿, を投稿することが結構続いていました<笑>それでイベントとか始まるとそこで作品興味持ってくださった方とかあとはそこで知り合った作家さんとかそういう人たちにまあ名刺交換するようになんか Facebook やってますか あの友達になりませんかって感じで多分皆さん友達の数が増えるのも嬉しいでしょうからで結構つながりが増えてそうするとイベントとかの告知もするとなんか探してきてくださったりとかっていうことも少しずつ増えてきたりしました SNS を頻繁に使う前はイベントが終わってからもその作品に興味を持ってくださった方が手軽に見て楽しみ続けるような何かが必要だなってずっと思ってたんですねで SNS 本当とぴったしなツールでした なんかでも5年ぐらい前からかな、Facebook 離れなんていうのが始まって、今 Facebook やる人すごい減ってきてるって言われてますよね。なんですけど、Facebook しかやってない人もまだ結構いらっしゃるんですよね。で、例えばアカウントで Instagram とかを持ってるけど、Facebook しか見ないって感じの人も多いんじゃないかなと思います。なので私は Facebook 今でも続けています。 それに昔の友達とか特に海外の友達知り合いとかと繋がり続けるのに Facebook って結構未だに私には必需品となっています。 で、最初、フェイスブックやってて、それから Twitter って始まって、で、まあ Instagram も始まって、その頃って、全く同じ内容のものを載せても意味ないんじゃないかなみんな Facebook で見ちゃえば、Twitter を見る意味がないとか、Instagram を見る意味がないとかって思ったんで、違う投稿をしてたことがあるんですけど、Facebook しか見ない人、から Twitter 派の人もいれば、Instagram 派の人もいて、どれか一つしか見ないっていう人も結構いらっしゃると思うんですね。全部見てる人もいらっしゃると思うんですけど、でもまあ 片方だけ見ててるっていうんであれば全部同じ投稿をすれば誰かがその投稿を見るじゃないですかでも全部違う投稿をすると見逃す投稿も増えちゃうし結構違う投稿をするっていうのは大変ですよねで違う投稿をするっていうのは時間と労力もかかるんで私は全部同じような投稿をしていますで Instagram には連動っていう機能があって ちょっとした簡単な設定すると、インスタグラムに投稿さえすれば、Facebook も Twitter も自動的に上がるっていうことができます。でも、インスタグラムから Twitter あると、写真が Twitter に上がらないんですね。文章だけで。そうならない機能があるのかな私は私よくわからないんで、Twitter の Twitter で写真と、あと文章も Twitter 短くなっちゃうんで、文章をちょっと同じ内容で短くして載せるようにしています。<笑> 先ほど私アメブロやってるっつったんですけどブログをやった方がいいかっつったら。 どうなんでしょうね最近私のブログ読んでる人すごい少なくなってブログの機能でそのブログを見た回数っていうのがね出てくるんですけど最近異常に少ないんですよねでも一応まだブログは書き続けています Facebook とか Twitter と違ってブログのいいところは何年も前のブログを遡って見ることが割と簡単にできますなのでちょっと興味持ってくださった方が過去のブログを読んでくださることがたまにあります あとはなんか記事を書いていただくときなんかもブラグを開いたっていう回数がバーンって増えてる時があって多分その記者の人が遡ってブログを読んでそのリサーチしたんじゃないかなと思います それから私がが番使いいやすすと思っているのがインスタグラムです私は読み書きが苦手なのでインスタグラムは写真メインなので見るのほとんどインスタグラムかフェイスブックって感じですでインスタグラム使っててすごくいいと思うのはポートフォリオの代わりになるんですなんか作品を見ていただく時にスマホ出してインスタグラム開いて触っとやると結構過去に遡って見れたりもするんでいろんな作品を見ていただくことができますでスマホに写真を保存しておくこともできるんですけどあんまり枚数が多いと ストレージがいいっっっぱいになっちゃったりするし私管理苦手なのでなんか関係ない写真とかが出てきて作品のところにたどり着くまでに結構大変だったりするんで私インスタグラムには私自身の作品を多く載せてるんで簡単に作品を見ていただくことができるっていうわけですフォロワー数は大いに越したことはないんですけど私はあんまりその数字っていうのは気にしないようにしています。 最初にインスタグラム始めた時に思ったんですけどフォロワー数ってなんかゲームみたいな感じでやってる人も少なくないような感じしますフォローしてくる人たちって異様にフォロワー数が多くてフォローしてる人の数が少ないんですね 多分ですけどたくさんの人にまずフォローしてその中の何人かがフォロー返すじゃないですかで自分のフォロワー増えるとフォローを外しちゃうんですよねそんでまた違う人たちにフォローしてんでまたフォローが返ってきてまたフォローを外すそうするとフォロワーが増えて自分でフォローした人は増えないっていうことになるんじゃないかと思いますそうじゃなくて本当のファンの方にフォローされてそれでフォロワー数が多い人たちもいらっしゃいます でまあ、フォロー回数のもキリがないからフォロワー数が多いって人もいるんでフォロワー数が多い人はそういうゲームみたいなことをやってるわけではないんですけどフォロワー数なんて数字ですからあんまり考えるとストレスになるしフォロワー数が少なくても本当に興味を持ってフォローしてくださる方が少しでもいる方が投稿する意味があるじゃないですかなのでフォロワー数っていうのは考えないことにしています 私のインスタグラムもフォロワーが増えたと思ったら減って、増えたと思ったら減ってって感じを繰り返しています。その大半はフォローして、で、フォローをやめてみたいな人がいるからだと思います。だからフォローハー数なんてどうでもいいんです。まあ、大いに越したことはないですけどね。 今私がやっている SNS は、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、それからタンブラーっていうのもやっています。タンブラーはインスタグラムと連動しています。あとアメブロっていうね、ブログも書いています。あと最近ノートっていうのを始めたんですけど、まだよくわかってない感じです。どの SNS がいいかは人によって違うと思うので、 どれがいいかっていうのはとりあえずやってみてその後自分で決めたらいいんじゃないかなって私は思いますでさっきも言ったんですけどより多くの SNS をやれば違う人が見てくださる可能性が高いということですなんですけど一人の人がそう SNS に使える時間って決まってると思うんでまあ私の場合はできる範囲でやっていますでその費やす時間なんですけど私が一番時間費やしてる SNS はこの YouTube です 少なくとも日本時間の毎週金曜日午後6時から投稿するようにしています。いつもご視聴ありがとうございます。 ちなみに私の SNS は下の概要欄にリンクが貼ってあるので興味のある方は覗いてみてくださいもしくは同性同名の人って少ないので検索で陽介アバターってやると大概出てくると思います陽介っていうスペルが YOSUKE です O と S の間に U は入らないのでご注意くださいということで今回の動画は以上です最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったら ぜひぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。